皆さんこんにちはあんです今日は神戸南京町に来ましたこれから歩いていきたいと思いますそれでは早速行きましょう焼きショロンボ リンゴ雨南京町の広場に来ました今からえー、とローソーキンに行きます皆さん見てください長い列できていますね今からえー、と並びに行きましょうそこの店は豚まんで有名です 行きましょうね。すごく混んでるね。い今から老少系の豚まんを。 食べます。お腹が空いたー。わあ、美味しそう。だから人いっぱい並んでいたのよ、みんなさん。 めっちゃおいしいイエローカロリーのお店に来ました今からキープロッフを食べたいと思います すごくおいしい甘くてうーん初めて食べてみたすごーい大好きかもうーん真ん中チーズも入ってるしほらすごい うんうんうん、おいしい コーナーに来ました。今からヤクションボを食べます。さあ並びに行きましょうね。あ これはシーウルブリーズとシーウクルムーですいただきますこれはシーウルブリーズとシーウクルムーですいただきます美味しそう